今回はプランクをお腹だけにガツンと効かす方法というのを紹介していきますたったの5回プラランククランチです今回の動画を最後まで見てもらうことでプランクをしてもなぜか肩が疲れる腰が痛いお腹に効いた感じがしないそういった方におすすめなやり方が分かってきます最後までやり方を聞いてもらって一緒に実践していきましょう はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、簡単に全身が鍛えられる、プランクという種目を、お腹だけにね、しっかり効かす方法を紹介していきます。腹筋はどうしても頭を起こすから首が疲れてくる。プランクをしても、どうしてもお腹が下がって、腰が痛い。10秒もキープができない。そういった方におすすめなやり方になります。このプランクをしていくことで、お腹をへこませる腹横筋、 姿勢が悪く、腰が反れてしまっている、お腹の出た姿勢になっている方に、効果的な腹直筋、その2つが簡単に鍛えることができます。今回はたったの5回です。一緒にやっていってもらえたらと思います。それでは、やり方を紹介します。通常のプランクというのは、肩の下に肘をついて、足を閉じて、つま先を立てて、体を持ち上げる。 これで体の前面、脊柱起立筋というのが鍛えられてきます。これは腹筋と脊柱起立筋のバランスによってはお腹に効く前に腰に来る。そういったパターンがあります。今回はお腹だけに効かす方法になります。うつ伏せの状態から肩の下に肘をつきます。足を閉じます。つま先ではなく足の甲をつけます。 ここから体を持ち上げます。そしたら膝を曲げます。こういう感じです。腰を丸めながらお尻を後ろに下げる感じです。そして足の甲と肘で体をこう内側に力を上げる感じです。ここからこういう感じで腰を丸めてー お腹に力を入れれて帰りますこれをお尻をしっかり下げて息を吐きながら下にあるお腹を持ち上げながら5秒間息を吐きますそれで1回ですそれを続けて5回ほど一緒にやっていきましょう足の甲が痛い方はつま先でも OK ですですが足の甲の方がお腹に効きますそれでは一緒にやっていきましょうスマホはそばに置いて5回 合図を聞きながら真似してください。それでは行きます。Three, two, o go。息吐いて。一、二、三、四、五。二回目スタート。一、二、三、四、五。三回目スタート。一、二、三、四。 四回目。スタート。一二三四。五。ラスト。スタート。一二三四。五。オッケー。少し特殊なやり方になってしまうんですけども。肘をしっかりついて。足の甲をつけて。腰を丸める。 とにかく重力で下に下がってしまうお腹をとにかくへこまして持ち上げるそうしながら息をふーっと5秒間しっかり吐くということをしていくだけで立ってる時のお腹のへこみ具合というのが変わってきます通常のプランクが腰が痛いそういった方はこのプランククランチがおすすめですお腹が下になってる状態でお腹を持ち上げておくことができてくると 立っている状態でお腹をへこませるってことがすごく簡単になりますもちろんお腹が下に下がっている方が重たいですからそれが立っている状態っていうのはやはりそこまで重くないのでお腹をへこませる力というのがつけばですね立っててもお腹がへこませれてお腹がへこむということは骨盤が立てられて姿勢が良くなってさらにお腹をへこます姿勢というのが楽になってきますとてもメリットがあるエクササイズになります通常の腹筋や お腹に効くエクササイズやってもなかなかお腹に効かないそういった方は今回の分をやってみてくださいもちろんお腹に効く度合いっていうのはお腹に力を入れる度合いになってくるのでお腹に力が入る人ほどお腹に効きますお腹の力がない人ほどお腹に力が入らないのでやはり効きが悪くなってしまいますそこの個人差は少しあるんですけどももちろん今回のねしっかりウーっとねお腹を締めてお尻を締めて腰を丸めて息を吐く っていうのが慣れてくると、本当にたった5回でね、腹筋すごいつきます。そして腹横筋も身についてきます。ですので、いっぱいエクササイズやるのめんどくさいな、とか。でもなんかしなきゃな、そう思った時に思い出してやってもらえたらと思います。頑張った方、勉強になった方、グッドボタンやコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS 行ってます。説明欄にリンクを貼ってます。よかったらフォローの本もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。